はいどうも関西ク ラ, ク ラ, クラブのコミですえさて本日はですねタンホール12から見てほしいんですがこれねまた同じように12、11どちらでも多分使えるようなあの戦術なんじゃないのかなって思うのであの12以外の方もねあのぜひぜひあのご覧いただきたいとい う, ふうに思うんですけどもえー、と最近あんまり上げてませんでしたねあのコウモリ編成っていうやつなんですが、えー、と言い過ぎかコウモリ編成っていうとちょっと語弊がありますね。 ドラグバットですね、まあ、要するに先打ちのコウモリです、ちょっとね、まずはこんな感じのサンクロスっぽい配置に対してやってみたんですが、見てもらえたらと思います、あのこのね、先にコウモリを打つ編成っていうのって、あのどれくらいかな、3, 3、4ヶ月ぐらい前かな、あの私、結構多めに動画を出していたんですけどもあの、その頃はね、本当に刺さる配置が多かったんですよ、非常に。 まあ、ただ、うん、最近ちょっとこう対策をされてきて、刺されにくい配置が増えてきているんですね。まあ、例えば、インフェノタワーがマルチばっかだったり、あのウィザードの塔が、ね、こう処理しにくいような、でも外周に近いエリアにこう配置されていたりして、コウモリ対策っていうのがだいぶあの進んできている印象を受けます。なんですけど、まだね、 たまにこういうあのコウモリの、ね、先打ちがぶっ刺さるような配置が出てくるんですね、まあ、そういう場合には何よりもこ の, あの編成安定して使えますんでねぜひぜひ皆さん試してみてもらえたらとい う, ふうに思いますで、えー、ともう今動画を流してますけどもコウモリがだいぶ防衛を削ってくれましたよねでこんな風に削ってからあとは一気にドラゴンあ と,、えー、と突破兵器はゴマですね それプラス、えー、グランドウォーデンつけて残ったレイジとフリーズ使って押していくっていう編成ですねこれもう完全にパターンになりますんであの使える配置を見つけたらもうそのパターンで攻めてもらえれば大体いけちゃうような、まあ、もんかなというふうに個人的には思います、えっと、本日の動画合計3本立てにしたいなというふうに思っていて最初はね、えっと、この私の、えー、このドラゴン編成の、えー、っと動画を 今流して見てて見ももらってますけども最後まで見てもらい、まあ、次にもう1回ね、えー、プラン解説を簡単に挟んでから、えー、この動画、えー、再度見てもらいたいと思うんですけども次の動画っていうのは配置の並びがほとんどっていうか、まあ、ほぼ全部同じですね同じなんですけども別の村多分ねこ の, あのプレイヤー名も同じなんで今私が攻めてるこの2番手のね えー、とサブアカ か, な ん, かなんかじゃないかなっていう風に思うんですけども、まあ、それを、えー、同じアタックで全く同じアタックで全開取ってますんで、まあ、どんだけこのね攻め方の安定性だったり再現性だったり、まあ、っていうのが高いのかっていうところをねあの見てもらえたらという風に思いますどうですかね結構すごくないですかあのドラゴンたちがしっかりこうねがっつり生き残っている状態確か合計で8体ぐらいかな、えー、と援軍も含めて持ってきたのが 5体生き残ってるっていうね、まあ、これがこのドラゴンドラグバット編成先打ちコウモリのねこの安定感ですね何よりもこの安定感がすごいなっていう風に思って私は使っているんですけど結構ねあのー、これが使える村に出会ったら本当に失敗が少ない単純な進め方なんでぜひ皆さんねこう試してもらえたらいいんじゃないかなっていう風に思うんですがこれですね2つ目の村ちょっとね今回はレベルが低いです 低いんですが、えっ、ー、と防衛の配置はあの一個目のね動画と全く変わらないので、えー、見ていきたいというふうに思います。でまずこういった村を攻める場合にうーんというかまあ先手コウモリを使う場合どこを見るかっていうとえっ、ー、とね最初これですねウィザードの塔5個ありますねまあ、この場所ですこれが処理しやすい要はコウモリを使う前に何らか アチャークイーンとかをお使って処理したりとか、あとはまあ、えー、ジャイとかアイゴレをぶつけて、えー、動きを止めたりして、あのー、向こうができやすいようなところにあるかどうか。あと、お, お互いがお互いをね、守っているような連携をしているような場合っていうのはなかなか処理しにくいんで、まあそういうのは避けた方がいいですね。あと、こういうインフェノタワー。この辺ですね。これ3本目は立ってないのかなこの配置は。ないかもしれないですね。まあでもまあ2本ありますけども、 これがマルシかシングルかっていう違いが結構あの大きいです。マルシだとまあやっぱコウモリにはあの相性がよくないんでね、あのシングルインフェルノだった場合には、殺菌打ちコウモリを使える可能性がぐぐっと上がるんで、あの有力な選択肢に入ってくると思います。で、えー、そこを見るとき、今回のこの相手の村なんですけども、も私が着目したのは、両方ともこれシングルインフェルノタワーですよっていうこと。あと、えー、とウィズトですね。 まず、えー、どこにコウモリを打つかって言ったら、コウモリでなるべく対空砲だったりインフェルノタワー、あとイーグル砲を壊したいんですよね。壊した上で L 字を作りたいんですよ。まあ、今回言ったら私は、えっ、ー、とー、ここ。このイーグル砲を壊したいなって思いました。この時に邪魔になってくるのは、ターゲットの場所からして、この2個のウィストだけですよね。まあ、それが怖くないですね。多分これ届かないんで。 今、あの、攻撃範囲にしましたこのインフェルノも、まあ、マルシでやっても届かないんですよね。そうした場合に、じゃあどうするかっていうと、邪魔なのがやっぱり、ここなんで、まずは。アーチャークイーンをぶつけて、アイスゴーレムと一緒にね、ぶつけて、一気にこの、えー、ウィストを無効化しちゃいます。で、えー、こっちのウィスト、まあ、念のため壊し、壊したかったんで、アーチャークイーンは今、矢印書いてる。この、えー、10時、九時方面から出してきましたね。で、2個目のウィストっていうのかな。こっち側。 多分これは壊せないだろうと思ったんで、ここからコウモリをスタート。この上にレっとフリーズを打って、上から一気にコウモリを当てて、もうコウモリでこのウィストを折っちゃおうと思いました。そうすると、コウモリのルート的には、こっちにこう、あごめんなさいね。こっちにこう流れますよね。こういう風に。二に分かれて。まあそれは多分予想できたんですよ、大体ね。で、流れたコウモリが行き着く先がここですね。 ここなんで、このビズ島っていうのは、確かにコウモリを 一, 一網打ちにできちゃいますからえ、フリーズも持ってきる枠数もない、限られてる中で、じゃあジャイアントで止めようと思って、ここにジャイアントをこう、持ってきてるわけですね。で、あわよくは、こっちの方までコウモリを伸ばしていっちゃうと。まあいうふうなプランを考えてました。でそうすることによって、えー、最低限作りたい L 字っていうのが、まあ、こんなような L 字ですね。L 字でドラゴン、こう、スタート。 で、あわよくばですよ。あわよくば、もうこっちを全部コウモリでこうカットしちゃって、こんな感じでドラゴンを流したかった。っていうふうなね、イメージでやってました。そのとこを踏まえてもう一回、えー、この動画見てもらえたらというふうに思います。まずは、えー、邪魔なね、えー、十字方面、九字方面の、えー、とウィズとこれを追っていきます。ジャイからのウォールブレイカーで壁を開けて、結構ダメージが集中するんでね、ババジャー少し、 まあ、心もったないかな。で、アイゴリ出しちゃうと、ユニットを切り替えてるうちにダメージ食らって、フリーズの効果時間がもったいないんで、しっかりアーチャークイーンにね、このフリーズの効果時間の恩恵与えるために、最初ジャイクからのウォールベーカーしました。で、アイゴレを使ってアーチャークイーンですね。アイゴレ、アーチャークイーンはすごい相性いいです。で、えっ、ー、と、ここ、イジからのフリーズで、ウィズ島を止めてからのコウモリ。長い下コウモリがしっかりイーグル砲に向かうと、 当然ながら、えー、6時方向に向かうコウモリと二手に分かれちゃいますね。まあこれはしょうがないです。で、インフェルノがシングルなんで、このままこれを破壊していって、で、残ったコウモリがどんどんどんどん破壊してくれていて、結構伸びそうだったんで、ここはジャイを出して、えーえー、と、このウィソの竹取りをしました。で、そのままコウモリは対空砲を3本目まで折ってくれて、ここでまあ力尽きるんですけども、まあ十分ですね。これだけ働いてくれれば、もう十分。 でこのベビドラはサイドカット用です。まあ、要するになんていうのかコウモリで防衛施設を壊しても今みたいにストレージが残っていてドラゴンのためのサイドカットができてない場合っていうのはちょっとそれもったいないんでねこういういにベビドラ持っていってドラゴンがしっかり進めたい方向に進むように今回で言ったらこっちの方面ですねこの方面にこうまっすぐ進むようにここをサイドカットするという役目でベビドラを使いました。 あとは、えっ、ー、と、ライドラで、えー、3時12時方面っていうのかな、まあ、右側の隅っこですね。ここのカットをやりながら、さらにバーバリアンキングで、えー、ライドラのこのカットを、えー、サポート。まあ、って言いながら結構ドラゴンがね、このライドラのいるこっち方面にこう、たくさん集まっちゃってますね、こっちの方に。まあ、これは、あの、意図したわけではなくて、完全にミスなんですけども。 で、えっ、ー、と、バーバリアンキングはこんだけね、ドラゴンがずれちゃったんで、もう、あのー、ライドラの方につけてももたないやと思って、私は、えー、6時側から出して、このサイドカットに回しましたね。サイドカットじゃないわ。ごめんなさい。えっ、ー、と、回収か。回収に回しました。まあ、ここはやりながら臨機応変ですね。本当は、こんなにドラゴンが、えっ、ー、と、右側に寄るはずじゃなかったんで、この辺に、バーバリアンキングを出して、こういう風にね、 テスのカットをしてドラゴンをサポートしているとまあいう予定だったんですけどねちょっと失敗でした<笑>ただまあこの再現性の高さあの分かってもらえたでしょうかね同じ村があったらまあ多分私これ10回やって10回成功する理由えーと自信が、うん、言い過ぎかなえーと9回ぐらい 9, 9回ぐらいは成功させる自信があるとまあいう風うに思います多分<笑>多分ですけどね でですね、えっと、最後にこちら3本目見てもらいたいとい う, ふうに思います。この3本目、何かっていうと、えっとまあ、見てわかる通りライドラーを大間に積んでますねクイヒーライドラーなんですが同じようなまあサザンクロスに近い配置ですね。これに対してコウモリをあとから使っていく、まあ、そんなような攻め方をしたアタックになっております。で、まあ、これ何が違うのかっていうと えっ、ー、と、相手のウィストーだったりとか、インフェノタワーの種類や位置ですよね。ちょっと一回止めましょうかね、これ。あの、ここなんですよ。まずインフェがマルシであることね。あと、ウィストーがここ、ここ、あと、ここ。えっと、ここにあって、特に、この3つってすごい、あの、ユニットで動きを止めたりとか、先に壊すことが難しいですよね。まあ、唯一これぐらいですね。こいつだけ。 あの先に壊したりまたはジャイとかで竹取って無効化できるのはこういう場合にはコウモリってすごい使いにくいんですよ先打ちのコウモリはねなんですけどもであるならば先に、えー、ヒーローやドラゴンを流し込んでしまってでそのっ、えー、とにコウモリを使っていく、まあ、そういうようなやり方っていうのがね結構あの使えたりするんで今回のエルサさんはそのパターンで攻めていらっしゃいますね でえっと、今、アジャクイーン、えー、防衛軍と当たってしっかりこれを処理していきながらガラボマー、まあ、が中 に, 中に入っていきますねでライドラー残り4体どこから出すかなんですけどもこれイーグル砲の区画から出していきます今もう綺麗な L 字が出来上がってますよねこんな形でこんな格好でですねでライドラーをこう回していくんですけども回していく途中でコウモリを合流させるというか 使っていってライドラの進軍をサポートするそんなようなイメージでねあのこのアタックは攻めてます。どっからこれコウモリ出してくるかっていうとえっ、ー、と今グランドフレに出しませんでったみたいですねこれ今私気づきましたけどもあの多分本人的にはなんでォーム使おうと思ったらウォーディいないなっていう感じだったんでしょうね<笑>まあそれは置いといてでえっ、ー、と今これ、えー、3時からこう出していってますねでウィストのターゲットがライドラに向いてるのはわかるでしょうか。 向いてるのでコウモリがそう簡単にあのやられません。ウィストがいないとまあ結構強いですよね。ただま出すタイミングが少し遅かったのがあのギガテスラのところでだいぶねあのー、仕事をせずに落とされてしまってまあ、実質コウモリの枠数以下の仕事量になってたかもしれないんですけどもまあ、それでもね今ライドラがいるあたりのエリアっていうのは全てコウモリが 蹂躙してくれた後になりますんでだいぶ悠々とあのライドラが進んでいますよね、まあ、こんな感じになってくると前回は非常に硬くって最後のこのギガテスラクもフォームからのチェーンライトニングであっさり落として前回まで持っていくという格好ですね、まあ、こんな風に後出しで使うっていう方法もあるんですが、まあ、もしできるんであればねあの先打ちでを使える村を探し当ててそこを攻めていった方が あの攻め自体は安定します。事故は非常に少ないですね。流れの中でコウモリを使うんじゃなくて、まあ、サッカーでいう、そのなんていうのかな、セットプレーみたいなもんですよね。じっくりじっくり狙って一発打てるんで、あのぜひぜひね、あのー、なんていうでしょう、先押しコウモリが使える村と出会ったら、攻めが安定します。あの星2からの延長全開っていうのがかなり安定するんで、皆さんも積極的にね、 あの狙っていってていいいいいいもららえたらいいんじゃないかなか う, うに思い ま, すまあそれがダメなら別の攻め方をね試してみるとかいうことかなっていうふうに思います。はい。というところで本日は失礼いたしますがよろしければグッドボタン、チャンネル登録そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では失礼いたします。バイバイ。